GNOME t w e a k は UI も機能も今一つというか星二つです TWEEKS はアクティビティの中のユーティリティフォルダー内にインストールされていますので起動してくださいアピアランスを選んで見た目を変えますアプリケーションズはやるダークを選びますダークテーマです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 下の方の「マネージ・インストールド・ランゲージ」をクリック言語サポートウィンドウが開くのでインストールボタンを押せばあとは勝手にインストールしてくれます設定からモズクの設定はできるんだけどファイ y t e x 設定がないんですターミナルでファイ y t e x コンフィグをインストールしたんだけど アクティビティに出てこないし検索しても出てこないもう一度言語サポートを見てみると IM のリストにファイ y t e x がないんです部分2ソフトウェアで検索してファイ y t e x コンフィグをインストールしてみると 見かけは動くん で, すでもインプットメソッドに何も表示されず変更もできないのでサポートされてないみたい VLC を使っていて挙動がおかしいことに気が付きました動画再生を繰り返そうとすると動作しないんです今再生してますよね